オープニングトークで米国の人気ゲームに挑戦し、神業連発で番組を盛り上げた。この日は番組出演者らによるクリスマスプレゼント交換が行われ、トップバッターとして平野が登場。巨大な長方形の包みを選択した。中身は関西ジャニーズ JR。a、ええ、グループ、のこじま23が選んだ米国のパーティーゲーム、コーンホール。 スタジオでは早速、平野ら4人が挑戦した。コーンホールはボードに開いた穴にトウモロコシの粒が入ったパックを投げ入れる対戦ゲーム。世界各国で競技大会が開かれている。平野は最近インスタでこの試合のやつばっかり見てたんですよ。と喜びつつゲームに初挑戦し、ホールインワンを連発。一人で9得点を挙げ、ガッツポーズで喜んだ。 平野の持ってる男、プリニマックのキリン、川島明43は世界行けよ。何やねん、これ。こんなうまい人いるの、と世界進出を勧告。平野もこれじゃないんですよ、と苦笑いだった。また平野が選んだプレゼントは、えいえ。グループの佐野詳細20ジェット。耳の中が見えるカメラ好きのハイテク耳かきで、佐野も大喜びした。 この日は主演ドラマ、クロサギが最終回を迎えるため、平野は朝から TBS の各生番組を出演ジャックしている。ラビット。放送後には、クロサギのツイッターを動画で更新しコーンホールが当たりました。メンバーとか呼んで一緒にできたらなと思っています。と笑顔で話した。